え今日はですね、前奏と構想<音楽>今回もですね音楽の動画になります<音楽>さあまたお呼びしました曽我の教授でーす<音楽><音楽> ありがとうございます。ありがとうございます。えー、<笑>でね、今回の動画もあのー、前回のプリテンダーのまあ続きみたいな感じの動画になるんですけど、なんとプリテンダーにのですね。隠された秘密があるそうなんですよ。何それを今日、曽我の教授から語ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、ふ秘密というとですね。まあこう。 見えない隠し味みたいな感じがすると思うんですけども実は見えてはいるんですね音として聞くことができるので、まあ、秘密といっても、まあ、気づいてる人は気づいてるかもしれないけどもそれが何でそうなってるのかとかまであんまり深く考えないのかなというような、まあ、ちょっとマニアックなところですね、まあ、今日はそこをやっていきたいと思います。お願いします 今日はですね前奏と後奏まあ間奏とかにもあるんですけどもこの一番よく使われているリフの部分ですねこれについてえちょっとお話をしていきたいと思いますそうですね山剣さんもプリテンダーどんな曲っていわゆるちょっと歌ってって言われたらどこ歌いますグッバイですよねあそこがちょっと一番残る でそのなんでグッバイがじゃあ一番残るのかやっぱこのグッバイってところは残ると思うんですよねでそれなんでかっていうとやっぱ一番いっぱいグッバイってこう曲の中で言ってる回数が多いからなんですよねうんあの単純にあの聞く回数が多いと覚える、うん、でこのグッバイっていうのはあたくさん歌詞としても出てくるんですけども歌詞だけだったら僕とか君とかの方が多分いっぱい言ってるんですよなんだけどグッバイの方が 心に残残りりまますすよ ね, 残りますね、うん、やっぱり一番どこか音って「僕かな」とか言わないですよね。イでかっていうとそれは「グッバイ」っていう歌詞にこの「グッバイ」ってこの2つの音これが乗っかってるからなんですよね。うん、で音と歌詞がどっちも乗っかるとメロディーになるわけなんですけどもこのメロディーとして「グッバイ」って出てくる時には必ず「グッバイ」と出てくるわけです。毎回こういういに出てくるるから覚えるこれが グッバイだったりグッバイだったりグッバイだったら多分あんまり印象に残らないうんだけどグッバイっていう時は必ずこうするんだこういうふうにその何か主張する時とかあるいは誰かが登場してくる時とかですねドラマだったらこんなふうにあの必ずその言葉が来る時にはそういうふうなフレーズを当てるですね、えー、こういうふうな作り方っていうのが、えーまあ、その物語 を作る時なんかはよよく使われる手法なんですよ、ね、んで、こういうのを、まあ、最初にやり始めた人たちは、まあ、チャイコフスキーとかですねああい う, こう昔の人たちになるわけですけども毎回白鳥が登場すると、うん、こういうが流れると、うん、すると人はだんだん聴いてるうちに、うん、この音楽が流れると白鳥が来るんじゃないかと思うわけです、うん、もうなんかイメージそんな風にこう音に こう性格がついてくる。うん。そういうふうなことを曲の中ででやっていくわけですねで最初からこれ聞いてもグッバイだとは思わないけどもこれ曲の中でやっていくうちにこれが出たらあグッバイって言ってるような気がするって、うん、なか勝手に歌詞が聞こえてきちゃったりするわけですねこんな風に音って何回も何回も聞いたり同じシチュエーションで聞くとこう性格を持ってくる。で 実はグッバイの他に、えー、この曲の中でよく使われている音っていうのが最初に弾いたこれですねこれずっと流れてるんですよずっと流れてるけど後ろで鳴ってる和音っていうのは変わっていくわけですねと、あのー、和音によってはこううまく合わないこのこの音と合わないとこもあるわけですよこれはいい 濁ってますよねこの和音に対してこの音が来るのでぶつかっちゃってるわけですね、うん、でこんなふうにぶつかる音っていうのは基本的には避けないといけないわけですね心地が悪いのでこう、まあ、ショッキングな音を出したい時はあえて使ったりしますけども普通は避けるで特にこのこの音が次この音に解決したがってるわけですこれはこれに行きたいでもこの時点にこれがあるととても邪魔でしょうがない<笑> 解決するる音が避けに来てるから、ね、でこういうのはジャズとかではアボイドの音って言って避けましょうと理論的に書いてあるわけなんですけどもだからもうプリテンダーを作ってるわけですからね作曲者は知ってるわけですこういうのだけどあえて使ってるなんでかっていうとこのぶつかる音の汚さっていうか心地の悪さよりもこの形を守る、うん、っていう方を取ってるわけですだからもうどっちかしかしし取れない時に、まあ、妥協して 避けた方が綺麗なんですよなんだけど避けない、うん、だからこれは結構意志の硬い繰り返しのこうフレーズだってことがわかるわけですねでこれが前奏にも出てくるしまああの2番の A メロの部分の裏だったりとかで構想とかいろんなところに出てくるわけですけども実はですねこのリフはずーっと変わってないんですけど一番最後のサビが一番最後のサビが終わって ですねピアノで演奏されるんですけどもその時に最後だけこの音じゃなくてこの音を使うんですね一番最後だけ違うんですよずーっとこの音を変えてこなかったのに一番最後だけ違うでこれなんでなんだろう普通変えないですよね最後までこれでも全然いいじゃないですかでも あえててこうしてるわけですそうすることによってこのシオア音ですね一番最後になっているコードに旋律線のこのこれが寄ってるんですということは今までずっとちょっとこうずれてるというか緊張感があったわけですね。それが最後ソロ なのでこの曲は実は前奏からずーっと鳴ってるこのリフですねこれがえ こ, うこの人の心理的なちょっとした不況はこれがずーっとあるわけですもうあの付き合ってるのかなうんだけど実はこれ一人芝居で僕だけなんじゃないかみたいな彼女は全然僕のことなんか眼中にないみたいなだからバイバイって言ってるわけですよ でもそれってなんか嫌でしょ、<笑>ね本当だったら付き合いたいじゃないですか、ちゃんと ね, ね、だからもっと違う設定で付き合えたらよかったのういいなとかずっとぐだぐだぐだぐだ言ってる、<笑>だから未来があるから、ね、たぶんね、それが最後、あもう終わったんだかって、う、だからこの人が言ってる、世界線が違ったらよかったとか、なんじゃとか言ってる、この世界線が最後、ピたっと収まって、うんうんまあ、つまり自分の中で、あもうこの恋は終わりなんだってい う, こう解決、それをたった最後の音だけで表現してる、うん、これはすごいですよね。 その歌詞のストーリーを音で表現するというか、らこの人がどうなったのかとかは言わないじゃないですか、歌詞の中 で, 言わないですよ、ね。やっぱみんなこうその考察みたいなことをやりますよね、この人どうだったんだろう、どういう設定だったんだろう、はい、でもそれは実はまあ答えとまでは言わないけども、もこの人の心理状況はどうなったんですか、この後って、いうところでは、もう音でめちゃくちゃこういうふうに思う。んとね、ね2週目、これ、あよかったなと、もう一回聞くとね。 またここから始まるわけでねだからまたちょっとねああなんか今からまた始まるのかみたいなね感じで少しまた感じが違うんですよねうでこういうのってあんまりやんないんだけどもこう例えばその、まあ、ベートーベンなんかでもですねエリーゼのためにとかいっぱい<音楽>よく聞きますねでこの曲もこれいっぱい出てくるんですよでこれが出てきて違うテーマが出てきてまたこれが出てきてこういうにロンド形式ですねずーっとこう パンとおかずパンとおかずってサンドイッチみたいに作るんだけどこれも毎回これこの「ィラリラン」っていうのが、まあ、キメのフレーズなんだけどこれ一番最後はどうなるかっていうとわ、うん、かります、うん 1しか違わないんだけども、うん、これがこれがこれになるだけでこれよりもこうなるだけで、うん、全然違うあ終わるのかな毎回繰り返し来てるから次があるのかなって普通思うんだけどもこれによってあもうこの物語終わったんだっていうのがこう音楽的に分かるでこれをプリテンダーでもやってるんですねだからこれもこれで終わっちゃったら この人これからもなんかこういうことでずっと悩んでいくんだろうなみたいなまたモヤモヤモヤしたまんままたねあーやっぱこうだったよかったなとか言ってんじゃないかなって思うんだけどこれがちょっとスッキリあー終わったでなんか余韻が残りますよ ね, 残すねこれがいいんですよねだからこれも最初からずっと音を変えないでこのリフ繰り返しリフって言うんですけども これずっっとやってるからいいんですよこれ毎回変えたりしてこう和音によってね心地がいいように妥協していってたら別ここで変わっても何とも思わないんですけどもうずーっと変えないでちょっと濁ってる音があっても忘れないこの理由は大事なんだってやっといて一番最後だけしかもそんなにねあの歌もないしもうピアノしかないから伴奏もそんなにないから別にここだったら濁っててもいいんじゃないかなっていうようなところであえてきれいにをさなて もう計算だと思いますねうん、うん、すごいっすね、うん、それを計算でやって、うん、なんか歌詞ではほら伝え最後まで伝えてないじゃないですか、うんうんうん、自分の心境の変化とかそれを音で表現してる、うん、そっかー天才ですね天才ですねこれはだからそ何でかっていうとこもうちょっと考えたきに例えばですよ 言葉が持ってる意味とか、うん、イメージっていうのは大きいので、うんまあ、固定化されちゃうじゃないですか、うん、でも音だったらこれなんかふんわっとした印象なので、うん、音では解決したって、うん、でもそこは例えばこう言葉でなんか決心がついたとか言 う,、うん、言うともうそれで固定されちゃうけどこれだったらなんかこう含みがあるっていうか、うんまあ、なんか音的には解決したんみたいなこの人は整理がついた、うんだ じゃあ速化石どうしたんだろうとかそういうところの道筋がまだ残ってるんですよねだからその言葉にすると具現化しすぎてしまうものを音で抽象化するんだけどもでそこにこう意味は載せておくみたいな、うん、難しいんですけどねそういうことをやってるからそのいろんな人に当てはまるわけですよ全部喋っちゃうともう絞られちゃうので、うん、まあ、そうターゲット絞りすぎるよりはちょっと広げる、うん そうまあ万人受けするというかです、ね、いろんな人に刺さるしいろんな人がそれぞれの心境でもってそれを見るので勝手に解釈してくれるというか<笑>なのでこういろんな人に当てはまってそれぞれのストーリーができてきてすすごく面白いいななって思いますね。うん、なんかお し, ゃれおしゃれじゃないですか、うんう ん, う ん, うん、なんかもうガチで言葉で言わんで音で締、うんうん、めるじゃないけど。 なんか藤虎さんおしゃれ、うん、です ね,、うん、っすねやっぱその歌詞の中もやっぱりそのね彼女に向かって直接言ってないですもんねなんか、うん、言ってないよね<笑>もっとこうしたいんだああしたいんだお前もこうしなさいとかさ言わないですね、うん、ああだったよかったらこうだったよかったらだからもう自己完結してるというかだからまあそういう性格がここに表れてるかもしれないですねうん、うん、やっぱ言うと言わないっていうのは、うんうん、う歌詞はなんか若干ちょっと ああそうですね、<笑>ちょっとねで、さっぱりいけよっていうところもあったりするんだけども、まあ、そこが良かったりするの、やっぱりリアリティがあるっていうかですね。リリうルックスも、ね、そうだしその、声の性質、なんか軽いし、ちょっと女性的っていうよりは、まあ、中性的な感じですよね、男の人っていう感じでもないし、声も高いしですね、うんまあ、そういう性格と、その言ってる歌詞、ね、それとこの。うん 裏で鳴ってる音いろんなものがこう複合的に合わさって「あのプリテンダー」歌詞いう歌詞です、ね、深みになってるんだと思いますね、うんうん、でも曽我の教授から見てプリテンダー自体がもう計算された作り、うん、でもう捉えていいそうですねもうこれ計算でやってるかもしくはその理論っていうのは後からそのついてくるものですよねだからその理論ずくめで曲を作ったからいいものになって。 だかってていううとそうでもなくてどっちかっていうとあこの曲ここがいいよねなんでいいんだろうって分析してみるとあ実はこういう仕掛けがあったどっちかっていうとそっちの方が多くってなのでそのいい曲がなんでいいのかっていうのをこう調べていくような学問が分析、うん、どっちかというとそうなんですよねなのでプリテンダーももしかしたら藤原さんはそういうのあんまり考えなかったかもしれないですでも考えなかったかもしれないけども ここはこうじゃないとダメなんだってその人が思ったわけですよねそこにはやっぱり意味があってそれはいろんな人に共通しているので理論として体系ができると、うんまあ、そういうことなんですね、うん、はいいやもうありがとうございますはい。<笑>プリテンダーのなんか音の中身の分の話を聞けて、うんうんうん、もう今日も本当勉強になりました、はい、ありがとうございますはい動画最後までご覧いただきありがとうございます、えー、ぜひですね